それではアレックス・レンファーナさんに司会していただきます、どうぞ。皆さん、ご参加いただきありがとうございます、呼んでいただき光栄です。 公平性が中心にないといけないというテーマでパネルディスカッションを始めますニモバッシさんに来ていただいておりますホームマザーアースのリーダーをされています彼は詩を書いてもいらっしゃいます 本も何冊も出版されています。コンチネントという本を書かれていて、私はその本が大好きです。私にとってはヒーローですから、お話しいただけることが本当に嬉しいです。それから、スワヌー・ラマンさんにも来ていただいています。ニュース・ニュースフォー・クライメント・チェンジ。 のリーダーをされていますバングラデシュの方です。 若いい世代に対してとててとも大きな意味のある活動をされていますバングラデシュにおいてソリューションが今話されているものが本物のソリューションであるべきだという話をしていただきますそして最後にテレサ・アンダーソンさんにお話しいただきますアクションエイドのコーディネーターをされていて 農業に関するテーマでお話いただきますアクションエイドは公平性が気候対策の中心にあるべきだという話でとても素晴らしい活動をされていますそれではまずご質問させてください皆様の活動と公平性との関係について 公平とは何を意味しますかアレックスありがとうございます3ゼロの皆さんこのような素晴らしい会をの重要な時に開催していただいて本当にありがとうございますもうありがとうございますこのセッションの枠組みも素晴らしくいいタイミングだと思いますではその先ほどのご質問なんですが私にとって正義とは何か とまずこの地政学のこの気候に関するいろんな交渉ですね、まあ、私もこの分野で仕事をしてますしそういった方も他にもいらっしゃるでしょ う, こうやって汚染をしている人たちそういった人たちが環境問題を作り出しているなのにそういった人たちが利益を持 恩恵を得ているというということでそういった人たちがこの環境問題を解決するためにそういう責任を担っています。それ公平なやり方ですそしてこの国そして地域社会でこういった環境問題の原因を作っていない一番作っていない人たちというのが実際にはこの環境問題の影響を一番 海面上昇、そういった影響を受けていま す, ですから、そういった人たちにはサポートが必要です。そして、こういった不公平な負荷を取りやめなければなりません。ですから、誰がこの責任を担うのか。 こういった環境問題を解決するべき人は誰 な, なのかということをこの国連の環境に関するこの交渉でも 見, 見ているわけですいろいろ膠着状態がありましたこのこう正義そして自制の中でどういう意味なのかというのもそれこの正義という意味ですそしてもう一つこの社会的正義にも目を 向けなければいけません。この環境行動を起こす際にそういったことを考える必要があります。いろんな計算をしています。地球温暖化ガス、炭素そして北極が出ていく林そして白熊どれだけいるのかそういったことも見ていますけれども実際にはどういう 方策でどういうういいい影響が人にあるのかということこを見なけければいけませんその環境問題に対していろんなプロジェクトプログラムが豊作ができた時には実際にどういったことをやるのか人にどういう影響があるのか実際の生活それから食料安全 そ, し そ, そういったものにどういう影響があるのかそしてその豊作によって ある一定のジェンダーが除外されるとかそういったことがあるのかどうかこれによってその悪化病業が悪化するようでは困りますそしてこういった質問に答えられていない解決策というのがたくさんあると思いますですからこの気候正義を中心に起こしていこういった人たちというのはこの方策を実際に実行する時にどういうるのか があってどういったメリットがあってということをちゃんと説明してもらうそういう人たちに説明しなければいけませんそして害をこむるようであればノーと言える環境が必要です私はこのバングラディッシュでこの環境活動をしていますこの気候正義のための運動をしていますこの正義なしで気候 解決策をなすことはできません、実現することはできません。この炭素を天然ガスに変えるような技術であったとしても、正義がそこになければ実現は 不, 不可能です。そして、この再エネへの移行を推し進めなければいけません。政府は人々に入ってもらって意思決定プロセスを。 透明性のああるる形で進める必要がありますそして現在そして未来のために戦うということがそれをしなければできなくなってしまいます国あの政府そしてグローバルコミュニティというのは約束を果たす必要がありますそしてそういったことができなければただ空っぽの言葉にすぎません この気候危機というのはこのまま続いていてこの問題の原因になっていない人たちに一番負荷がかかっています。ですからバングラデシュの人々というのにとってこ気候問題は現実です。そしてさまざまなサイクロンが発生し、そして 記録的な豪雨そして海面上昇も見られています。ですから毎日こういったこの見せ物の傑決策いろんなものが見ていきます。そしてこの気候変動によって住宅が崩壊したりそういった状況を目の当たりにしています。ですからこの気候変動に関しては バングラデシュのように国全体で取り組む必要がありますそして技術の移行が必要ですテリーサさんソハンヌさんありがとうございますこのまあ、どういった影響が出ているのかということで皆さんも熱意を持ってこの問題に取り組んでいらっしゃることが分かりました私がしていることというのは基本的に全て正義に基づいています環境 機能、気候、食料、そして知識を共有するということにおいても、すべてが構成に基づくものです。そして気候変動、気候行動ということになりますと、まずは基本に戻る必要があります。問題はまずどこから来たのか、そして誰がその責任を取る必要があるのか。 とということになりますその問題の根本原因が分かれば、ソリューションを考えることができます。この解決策が、この犠牲者によって実行されるのであれば、この問題を起こしていない原因になっていないにもかかわらず、こういった人たちが、犠牲者が解決するということであれば、それは公平ではありません。この 他国間でこういった問題をまず認識する必要があります元々の問題に対してそしてパリ協定に関してもまだあまり進捗が見られていませんがそういったことに全員が取り組む必要がありますまずこの気候変行動を起こすにはさまざまな危機がありますから 一つの危機だけではなくて、この気候変動だけではなくて、他の危機にも目を向ける必要があります。一つしか目 を, 目を向けないと、全体像が分からなくなって、正しい解決を講じることができません。経済的、政治的、さまざ、あ、まな危機、そして不正、不公正があります。 それから、の今 の, この世界の分断という の, のがあります、グローバルサウスもあります。グローバルサウスというのは、原材料を提供して、それが結局、廃棄されて、特定の地域で捨てられると、そしてそういった地域の人たちが、この行動を犯さなければいけないという結果になっています。 ですから、このサイクルをちゃんと維持しなければいけませんこの。こういった自然を破壊につながっているものというのは不正でしかありません。で、大事なのは、まあ、これ私もすごくいつも腹が立つんですけれども。 これはどういうことかといいますとこの炭素の排出量を下げるためにそのこの木こういった自然を見張っていろと言われているわけですそうするとこの尊厳のある生活そういったものも全て失われてしまいます。 ですから尊敬の念を示さなければいけませんありがとうございますこういった皆さんのお答えというのはすごくパワフルな内容だったと思います気候に関する問題というのはいろんなことにつながっていますこの経済 制度、それから日本主義、そういったものによってこういった危機が生まれていますで。今見ているのは、こういった解決策というのは根本的なものでなければありません。つまりこの、この問題の根本原因を見て、そしてその中に構造的なもの何かがあるのかどうかを見るということですね。一一つ一つの この兆候だけを見るのではいけません。個別にそれぞれの症状を見てしまうと、偽物のソリューションが打ち出されてしまうという問題があると思います。それでは、皆様の活動の中で偽物のソリューションの例をお話しいただけますでしょうか。そのストーリーをお話しいただけたらと思います。 そのごご質問ありがとうございます私は政府関係でもこんな偽のソリューションの例がたくさんありますね。私が先ほど申し上げてたことの続きになります。私は食料問題のそして化石燃料の問題の構造的な問題に関して活動をしています。 このパイプラインの初めの部分から見ていかなければならないと私は感じていますこの2つの分野を見るだけでもいろいろな例が挙げられます本当のアクションを ブロックしてしててまっている偽のソリューション気候の農業ということですスマートソリューションスマート農業と言われていますけれどテレサさんの方がこちらは詳しいと思いますが私が思うことをお話しさせてください気候スマートという話をすると遺伝子操作の穀物の話になりますよね。 例えば気候の激しい状況にも耐えられるような穀物ということで表面的にはいい考えだと思ってしまいます。ですがこういったソリューションというのは技術に頼りすぎて技術が宗教のようになってしまっていると思います。気候スマート というのは文化スマートでなければありません、ねえ。先住民に対してもスマートである必要があります。人の生活、食料というものは研究所ではありません。実験室ではありません。自然のものです。サステイナブルなアクションというものは 何を自分たちが育てているのか何を持っているのかということを見ていく必要があります。輸入品に頼っていては持続可能ではありません。頼ってしまうという意味で船で送られてくる植民者に頼るという植民地時代と同じになってしまいます。遺伝子操作の 穀物ということを考えると気候に耐えられるという話がよくされますね。アフリカ大陸の場合は例えば安全性ということを無視してしまっています。誰かが何かを製造できるんではないかというようなそれで問題が解決するんではないかというような。 神話になっっててしまっていまいす反対運動も多く起きています。本当のアクションというのは化石燃料を地に埋めておくことです。これには何のソリューションも必要ありません。技術も何も必要ありません。20年以上をを化石燃料を ゴニランドでは地下に埋めておくという成功例があります。それからコスタリカでも沖合石油の掘削というものノルウェーでもこういった。 事業に対する反対運動が続いています気候アクションというのは私にとって偽物であるものがいくつもありますパイプラインの始めを見ていないところです CO2 の分子だけを考えているソリューションというのは私にとっては全て偽物のソリューションですニミスモさんが すでに GMO の話などをしていただきましたけれどスマート農業の話気候回復力を持つ穀物というような話をしていただきました農業でどのような回復力を持つようなものを作れるかという話を私もしますねバングラデシュでは気候行動計画というものが 出されています政策がいくつも出されています。そしてデルタプランという三角数のプランもございます。市民、女性、若い人、子どもが参加する必要があると思います。これは欠かせない点です。地域の人が参加をしないと。 この計画自体は偽物のソリューションになると思います。問題がさらに増えるということにもな り, えませんなりかねません。このデルタプランというのは実はオランダの専門家に完全に頼ってしまっています。オランダもバングラデシュも三角巣の国ではありますけれど別々違うんですね。 オランダをそのままソリューションオランダのものを使ってもバングラデシュでは機能しないわけです地元の先住民の知識を使わずにこのような対策を取っても問題は増える一方ですこれが嘘のソリューションということになりますそれからバングラデシュでは信託ファンドというような 計画もされていますがこれは追加的な開発事業例えば公園などへの投資をするだけなんですねこれはソリューションではないんです飲料水の危機がバングラデシュにはありますそして農家がどのように適応していくべきかという問題もありますがそういったところへは投資がされていません。 環境セスメントも政府はやっていますけれど、きちんとできていない状態です。このような単純なソリューションでは問題が増える一方です。私は一つ、日産のソリューションの大きな例があります。現在流行っているネットゼロという気候目標ですね。政府や大企業がよく 言っていますよ、ね、カナダに、ニュージーランド、フランス、スウェーデンなどがネットゼロ目標というものを掲げています。これを耳にすると素晴らしいというようにパリ協定に沿っているというふうに感じることも多いでしょう。シェル、BP、ネスレ、カンタス、マイクロソフト、 鉄鋼の産業までもが2050年までのネットゼロという話をしています。これは特にイギリス政府が喜んでいます COP26 の開催国ですからネットゼロというのはただ、ここは聞こえがいいだけなんですね。これは 悲しいことに、実は聞こえないだけで緊急性を遅らせているだけなんですね。2050年まで遅らせてしまおうという話だけなんです。環境保護の考慮しているふりをして、通常通りでそのまま続けようというだけにすぎません。まだ存在していないな 高技術に頼っっててしまっていまいす、ね、これは大規模には機能しないような技術にすぎませんそれから植林についても大規模な話をしていますがこれは不可能な話ですネットゼロというこのネットという時に本当に環境に配慮しているかというと。 これは絶対にネロにするというわけではないんですね。環境保護をしているだけに過ぎないんです。私は政府や企業というのがいろんなことをしなければいけないということは分かっています。 でそういった人たちかも結局この炭 素, 炭素をずっと排出し続けてで今後どっかのタイミングでこういった炭素を排出する技術がで き, できるんじゃないかと思っているだけなんです。ですからこ の, この植林によってこの炭素を回収できるんじゃないかと。そそしてそういった 技術もありますけれども、この技術というのは、この炭素 回, 回収貯蔵技術というのは本当にばかげたものなんです。もうこれまでに何十億もお金が投入できされているのに、まだ従業化されていない、実際に使えるようになっていないわけです。で、実際にこの植林をして、もっとさらに炭素、大気中の炭素を回収しようとすると、 まあ、こういった、まあ、ベックスと呼ばれる技術もあります、このバイオエネルギーを活用したものですけれども、それが機能するとなると、土地の奪い合いになりますし、それが機能しないと目標を達成できないということになります。ですから、こういった想像上の解決策に頼っているというのを分かけたことなんです。 ですから、この気候に関する戦略としてこういったものを使うというのもないわけです政府や企業が立てている計画というのは2050年を目標にしていますけれども、努力が足りないと思いますし、遅すぎます。そしてこういったこの変革的な 技術とつながるものではありません。ですから、こういった根本的な変革をしなければ、そしてオンランクガソンを大幅に 削, 削減しなければ、今、穀物のを育てるために使っている土地の半分を その炭素を回収するために必要になってきます。そしてこのこういった目標、炭素削減目標を達成することができません。そしてグローバルサスのほうへの影響もあります。もうすでにこの天候、気候変動による影響を受けているのに。 関わらずうちも生まれる出来もあります。だからこういった問題の深国さというのはどんどん広がっていきます。この新 森林破壊、そして全体格差、もういろんなものにつながっていくわけです。そして、この問題を人間に作ってい何いに関わらず、こういった仕上がしがグローバルサウスの方々に言っているわけです。ですから、真の行動が必要です。アレックスさんが言われたように、この根本的な改革をする必要があります。エネルギー業界、の業そして、こういったコン 基本的な緊急性のあある対応がが必要でですすすりがとううございますそうですねこのやはりこのいろんな問題視されている技術に頼っているというところがダメなわけですよね。このスワヌさん、さっきちょっと接続不良で落ちてしまったようですけれども、戻られたようですねこの。テクノロジーによって我々が救われる。と いうことがありますけれども、このビル・ゲイツさんも本で、新しい本で言われていますし、ね、この最先端の技術を使えばこういうことができるというふうに言っています。ただ、今ある技術でさえ使ってうまく使えていないわけです。ではですね、この真のソリューションというのはどういうものなんでしょうかそして、同じこの正義が鍵となるのでしょうかでは、ここでは皆さん、 この質問に答 え, ない答えたいなと思う方からぜひ50に発言なさってください。では私の方からいましょうか。スワナさん、今戻られたばかりですし、私の方から先に回答しますね。ではこのビル・ゲイツさんの先ほどのコメントなんですけれども、本当にジオ・エンジニアリングにすごく関心が高いようなんですよね。 そしてこ の, この太陽光をこの大気で跳ね返してというような素晴らしく聞こえるような技術に関心を持たれているということで億万長者の人っていうのはこういったことに関しては 何, 何でもするんですね。 実際に真のそこはどう質問うなんですが、これに関しては、まずその目標とはどういうものなのか、このネットゼロのターゲットっていうのは、どういうふうにこの実質ではなくて、絶対的にゼロにするためにはどうしなければいけないのかということなんですが、このパリ協定の温度上昇 1.5°C にするためには何をしなければいけないのか。 汚染をやめなければいけません、すぐにこのエネルギー、農業、住宅、建設、そして経済界の中で大規模な変革を犯さなければいけません、それを団結して行うのです、そうでなければそれは起こりえません。この世界 でのこの排出量を極力ゼロに近づける必要がありますそしてすでに限られている多様性のあるこの生態系を守らなければいけませんそして政府と企業の目標というのは2050年ではなくて2025年2030年といったこの 近々の目標が必要になるわけです。もっと 野, 野心的な目標が必要ですで。こういったものというのは、コミュニティ の, のこの変化に関わるこの原則を適用しなければいけないと思います。でこれは人形面で私がわ関わったものなんですが、他の業界にも適用できると思います。 やはりこ の, この産業化された農業からオーガニックモデルの農業に移行しなければいけません。そして家畜に関してもその工場型ではなくてオーガニックな自然の形にしなければいけません。そして この合成窒素肥料を使うとするとこの製造する時にも CO2 が多発しますし次の土の中に埋めると分解する時に CO2 を生成してしまいます。ただこの 自然の肥料を使えばこの土壌も強くなりますしそしてこの穀物もより強くすることができますそして土も水性が高くなりますですから干ばつが起こる可能性も減りますそしてこの こ, うさこの穀物を作るだけではなくてこの家畜用の餌もこういった農場で広大の農場で作っています。ですからこの世界の人々。 に人間用の食物だけではなくて 家, 家畜用の餌も育てるとなると非常に膨大な土地が必要になります。そしてこの変革というのはこのまあいろんな変革を農業界に起こそうとするといろんな抵抗があります。というのは農家の人々というのはすでにも う, もう悪者扱いされていてこの産業化も されたモデルを使っているために、そういうふうに言われています。そして、これをまた変更すると。すに苦しんでいるの か, かわらず、さらに許かが増えるというふうに考えています。ですから、こ の, ここととのは。うん 何変を変革するのかではなくて、それだけではなく、どういうふうにその変革を行うかということが重要になります。ですから、こ, こういったいろんなコミュニティエネルギー業界も含めて、こういったコミュニティが一緒になっての変革を起こすということ で, ですね。そういった人たち、そして自然界にとっても機能するものになります。で 平等を悪化させてはいけません。これを解決する必要があります。そしてそういった人たちに対してはそのトレーニングをしたりサポートをしたり、そういったことが必要になります。そ, その農家の人たちに対して。 まあ、農家の皆さん、まあ、問題解決を 自, 分自力でやってくださいというだけでは不十分です。そ, してこのそただ、それがうまくいけばこのを見ない、高度に対し抵抗するのではなくて、そういった人たちに提唱者になってもらいます。公正な移行、そして再建というものは もし破壊的なシステムから別の破壊的なシステムに移行することでは正当なものにはなりません。クリーンエネルギー、サイエネなど私たちは大好きですけれど、新技術によって環境が破壊されては意味がありません。人々の生活が破壊されては真の意味でクリーンとは言えません。 そこを私たちは気をつけなければいけないと思うんですね。何に向かって移行しようとしているのかそしてどのように移行するのかというプロセスの問題があると思います。というのもグリーンエネルギーの法律が必要な国がたくさんありますけれど土地が。 収奪されてしまうということで不利益が生まれているという意味でそういった人たちには全く立点がないというような状況が起きています。多角的な意味で自発的な排出量削減を私はすぐにやめるべきだと思っているんです国家は自由に排出削減の目標を掲げるべきではありません。 国家をもっと意欲的にさせる方法を探す必要がありますそれは政治的な枠組みが必要だと思うんですね国家間での意思というものが問題としてありますから汚染者というのは削減を今の状況では避け続けるだけで終わってしまいますこのネットゼロという話テレサさんが先ほどおっしゃいましたけれど 大企業のほとんどが2050年のネットゼロということを約束していますがこれは何を意味するのでしょうか想像上のソリューションによって炭素を吸収させるというような未来に頼っていてはいけません。 自然というものが単純な算数で計算できるものだというような勘違いをしていると思います。自然はもっと複雑なものです。こういった正義の正当なソリューションというものは炭素オフセットではないんですね。森林を炭素の貯蔵場所と思ってはいけません。木というのはもっと複雑な役に立つエコシステムなんであるんです。 木ではなくてだったら人間を使えばいいじゃないかと思います。人間はいくらでも言います。人間を使えばいいですよね。木を使うのが馬鹿げているのは炭素が多すぎるからといって人間を使えといったら馬鹿げているのと同じことなんです。それから海洋の問題も出てきています。海洋が 炭素貯蔵の場所だというような勘違いが起きています寛容シーがありますけれど 海洋に頼ってしまうと政治の現在のエコシステムに影響が出てしまいますそうすると海洋陸地両方の人間や他の生物に問題を増やしてしまうことになりますブルーエコノミーについても昨今多くが語られていますねこれは 新ししいい石油をまた作るとうううよなな話なんでしょうかブルーエコノミーというと聞こえはいいですけれどこの海の今度は収奪戦争が始まることになってしまいますよね。植民地化ということはもうこの意味で始まっているわけです。また大気に太陽光パネルを設置して太陽放射を管理するというような話もありますよね。 こういった中奪奪い合いというものは私は大反対です。私たちが本当に必要なことというものは反政府組織の力が必要です。特に新しいモデルが必要だと言っているわけではないんです。 西欧諸国というものはプラスチックを今管理できていません。このバイオデグレードというふうに言っていますけど、こういったものというのはもう何十年もかかる話なんですよね。ですから、私たちは環境だけでなく、将来を守るような。 ソリューションを考えななけければいけないんですソリューションがシンプルにできるというふうに考えられがちです農業が一番の汚染原因だというふうによく言われていますがどのような農業の話をしているんでしょうかそれから植民地の農園 といういことも考える必要があります農業と自然ということを一緒に考えてしまうということは間違いです。農業全体に罪を問うのは間違っています。 人間がもっと謙虚になって、自然に耳を傾けることが一番必要です。私たちはまだこの複雑な状況というものを理解できていません。私は何かを直そうというふうに言っているわけではないんです。お互いに助け合えるようなエコシステムというものを私は求めているんです。エコシステム を助けるようなシステムが必要です自然に耳を傾けましょう私たちの母である自然の権利を尊重しましょう尊重しましまょう自然が自然のままでいられるようにということを私は願っていますそうやってサステナビリティというものが真の意味で実現できると思うんですね皆さん 素晴らしいディスカッション本当にありがとうございました正義が気候危機の中心にあるということを私はさらに深く理解できたと思いますドクターコーナーウエストが言っていた言葉があります正義というのは公の場における愛ですと言っています愛が抗議に 火をつけると思います愛によって私たちの惑星エコシステムが救われると思うんです。偽のソリューションではなく本物のソリューションが危機を救います。正義とは何を意味するのか、さらに皆さんご参加された方も深く理解できましたでしょうか。 飛行アクションのためには正義が必要です皆さんご参加ありがとうございましたパネリストの皆さんも実りある活気あるディスカッションありがとうございましたグローバル・ジェスト・リカバリー・ガザリング